どうも、えー、井出です<笑><笑><笑><笑>、えー、今からね、あのっぱれさんがおすすめしてくださるタイ料理を食べに行きたいと思います<笑>ラ<音>本当におすすめはどうか知らんけどね、えー、おすすめのところでお願いしますよせっかくなんでねあ、タイ料理みたいな食べような。しょう お願いしますはいお願いしますそれではレッツゴーいやなんか勝手に終わらせないでください<笑> あ, あ終わんないんすか<笑>あのベトナムってこのチェックする温度チェックのやつ、はい、頭なんですよあそうなだあと言って空港で一人だけ頭でこうやって。 手ででやれいずいなそれこうやってやるすご い, い, お い, おい。移動してまいりましたけども、ア、は、ブ、い、さん、どこっすか マジまさかのやってないって何これ<笑>えっすでしょういやマジでこの店なんですけど今営業中になってるんですよほらはい営業中でそれもちゃんとしっかり確かめた上で来たらまさかのやってないんですよなんででもしょうがないですでもこれは正直ベトナムでもようありますなんか本当二2人で申し訳ないみんなにいやでもねあの さっきのね、はい、お店人気のお店のとイめんの店も気になってたんでいいまあ今入れたらで、ね、こちらまあ結果オレラですよね結果オレラです多分美味しいと思います、ね、いまあこういうのは含めてタイは楽しいですよと、ね、と言ったねさっき、そうですねそうですね、これアクシデントも含めて楽しいで す,、はいいですね、あるいは、代わりに全部説明していただいてそういうこないです店の名前なんですか お店の前はね、あのまたえっ、ー、とこっちのテロップの方に出てると思いますいやそう、俺が大変なのよ<笑>絶対分かんないでし最後あとこの店まで行き方とか全部ね、<笑>ここに出てると思います無理無理無理お願いしますなんかエカマイの近くですエカマイのソイ二十三、ューさーエカマイソイイシップさんのパクソイパクソイ次にあョーライナカーエカマイイーシップさんあ、ほん、エカマイイシップさんという名前エカマイイシップいや、これ違うじゃ すみません、えっと、井上虫歯日本。すみません、えー、んえー、初めまして、あの、タイでラーメン屋さんをやってます、井上虫歯日本と申します。 いいあ取るのやめていいいいいいいいいやいやいやいやいやいやいやなかややるるるるててっあすすすすませんなねねいいいいいいい今日おいししいー、ね、ーラーメンそうなんですよそう東京14期14期ですね。 みミさん何期ですか？これはねあの四期生四期生だ か, か, からみんなで十年ぐらい先輩ですかね？ったらだから師 匠, 師, 匠、まあ、師匠なんで、うん、じゃあオーダーをします、ね。いやちょっとやって全部。おじさんでんでだよ。おじさん早く十個上でやつてんの。なんでやってって。お前がれやいや押し付けたらかこに全部ラードをまみれにして。その後にその上で押し付けたらかこに怖い<笑>怖い怖い。怖いな何水濁ってんでこんな殺す？いやいやいや。<笑>これはそういうもんなんじゃなね。<笑> いや、これハイテクすぎるだっこれやったら自分の携帯でスマホで注文とるでしょすですよそうですよほら肉肉からこう、うん、すごいねストラスもムーガタ講座さあ始まりました「あっぱれ小泉」の「ムー型講座」でございますけどもねど、えー、まずムー型はね何かっていうとまあムーツのが豚でね「ムー型」っていうのがですね、うん、まあ結構 にとかそういう感じのですねまずはこういう感じでここにお肉をですね、はいえー、いっぱい食べましたけどパイフォ ー, ーなんでいっぱい行きますよね。で結構ねいっぱい食べれる薄めのお肉なんですよここが、うん、でだからんでくっついちゃうんで先にまずこちらの方をこう塗るわけですねそうするとお肉がくっつきづらいですねちょっとこうやってやったらお肌 怖, 怖い怖い怖いなりますね で、この周りに野菜をこう、ねえー、これ空心菜っていうやつなんですけど、えー、これをですね周りに散りばめますね、えー、で、これはねムーガスのいいとこっていうのはこの時間が経てば経つほどスープの方にこのお肉のうまみとかがねあの、染み込んでいきますし野菜の味も染み込むんですごくね後半に行けば行けばいくほど美味しいんですよこれは。えー こういういいにやっ て, いって、最初はもうきのこうとかをちょっとかけるしなん で,、ね、で油も落ちるしみたいなそうなんですよねも野菜も取れるしお肉も取れるしさっき言って顔につければ顔の ね, のないね顔にもにめにめになるからもう一石二鳥なんですよすごくでもエビ方もねもこういう普通に。 乗っけてもいいし、この下で出汁を取りたいよって時はこの中にる、えー、だからいろんなスタイルで楽しんでるんですよだから別にこれっていう正解はないんですけどまあ一応だからみんな一応基本的なのはこういう感じですよっていうことですねこれでね、えっ、ー、と、一人前2時間食べ放題で約、ね、400バースだから1人1600円か な, なか1600円ですか、なる、ね、だから全然いいですね、そうそうだから安い もうちょっといいかな。うん、ああ、いい、ね、こういう感じで最初にこう。お、麻酔薬。おお、あれすんの。えー、<笑>何のための。講座よ<笑>で、これ乗っててもいい。あ、多いしょう。いや、これ、これ、これよ。それやってもいいし、もうしゃぶしゃぶしてもいないや、これ。えー、こしゃぶしゃぶしちゃって、このままね、まだちょっとあれですけど。早すぎるや。ちょっと早め。 二種類ありますけども、これこのままめると辛かったりするので、もうちょっと時間経った方がいいけど、こちら、ね。まあ、早いな、ちょっと、うんうん、こっちのスープをこの中に塗って、これと一緒にしるみたい。だから、最後にスープがまできてくれるてるん、ね、ですね。これでほら、うん、上で。結構、これすぐ食べれるんだよ。でも、このいな、うん、そうですね。で、これを油入れてもね、つくの、つくときはつくし、つかないときはつかない。 さっき言ってたってそうなんですよつかないためにやるのそうつかないためにやってたんですけどこれをつくパターンですねつくパターンでこれも食べれますよねはいぜひちょっと食べてください俺はちょっとまだだっスープまだ温まってないかな行くわ先にまあそのまま早すぎるってことですかスープが温まるの待った方がいいんい、ね、そうだからちょっとあのカメラ持って早くしろみたいな顔するからこんなだけでやって<笑>本当ト俺はもっと待ちたかったそうなんだよね<笑> まあ、ででもいいいいいっっっっっっすすよちちちちょょょょとととこれこ れ, ちょっとあれ行ままゃあうねゃんわ、うん、かでなの、えー、そんなあ肉のの肉肉肉味味味だ、がどう牛肉の味でね。 しかもこれは別に牛肉食べたくないよっていう人はこれ百399バーツ400バーツのコースなんですけどもう1個下の299バーツ300バーツのコースだと豚だけなんですけど豚も十分美味しいです食ねでこっちはシーフードの大根っぽくてこっちが肉のタレなんですけどこっちでも美味しいですえ、なニンニクですかニンニクも入ってますよでこれもほらこっちのタレとかうんうん わかんないですね食<笑>レポがゼロだ<笑>はいはいはいはいはい見た目は薄くてね味ないんじゃないかなと思ってるんですけど口の中に入れてパンダラですねその瞬間ですねすごくお肉の方向な芳醇の味が鼻の奥までずっと届いてですね鼻でもまずおいしい嗅覚でおいしいおいしいなーと思って噛んでいくすでにだんだんだんだんこの お肉の中のとても多分ね、この豚の肉はね、美味しい肉っていうのはだいたいやそのね、もともとね、その牛肉っていうのは牛さんにもちゃんとね、野菜にいいもの食べさせてるということで、えっと、美味しいもよかった小泉さんどうたしたああ、おはい<笑>いや、どういうこと<笑>どういうことどういうことなかったよそよそしい 美味しかったですよね。いやでも本当マジでね。冗談だけど美味しかったですよね、まあ。まあ終わり良ければ滑ってよ。そしてございます。終わりよければ滑ってよしてとししいうことで、まあなぜです。終わりよければよしよしよし。明日はよしよし。明日は終わりよければ田中義男しってことでございます。と<笑><笑><笑><笑><笑><笑>いうことで、はいえー、最高の負け方でした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。